楽しみくださいこちらーんな飲みとアイガものそばを食べたいと思いますうーんあいがつまりカモナン南蛮そばとはまた違うものかなと思うねいやそれでいいのか後にしても美味しそうですね早くすすりたいですそれでチャンネル登録よろしくお願いしますお鴨肉のいい香りがしてきます、ね、それではいただきます 鴨肉の旨、味がしっかり噛み締めるみたいな感じでね。で、つるつる入っていく。そば、さらには柚子のほんのり、そして酸味も出していて、とっても美味しかったです。さらに鴨肉がちょっと少ないかなと思っていたのですが、なんとそこの方に沈んでいて、後から風味を調和せられたという、ちょっと意外性があったのも良かったですね。鴨肉が好きな方には是非お勧めしたいお蕎麦ですので、こちらの点数とさせていただきます。 ご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけるす、うん、動画もたくさんしていただけると嬉しいです演武終焉お楽しみいただけましてまたらもしそうですねチャンネル登録高評価よろしくお願いしますではまた次回の「動画でお会いで応援しましょう